教材の神殿来ましたケイト頑張ろうね破滅ありねリリンよそして狙われるのは私 ダメだったわみんなあっち側にいたのね誰か助けに来てめぐありがとう。 肉屋で治療時間かかっちゃうねありがとうメグが救助行ってくれるみたいだから私は発電機ねこっちまで来たわ 違う仲間の方に行っちゃったねえあーケイト治療ありがとう私救助行ってくるね救助行ってくれてたみたい ストライクねナイスーこれ間に合うケイトの方に行ったみたいケイトも2回目だったっけ めぐ逃げよ。こっちにすぐ飛んできそうね。道分かれて正解ね。私が助けに行かなきゃ。治療間に合うかな これは治療できないこれはカツがなさそうだけどエース助けちゃって逃げてもらおうエース来ちゃったそれはむずい板倒すのと治療とかぶっちゃった感じね そんなところにいたのケイト下がって「ああ」ってしたらケイトに当たっちゃったわ。 ケイトごめんねー。メグがもう一人を起こしてくれたわこっちに来てるピンポイントエースちょっと待ってそれはまずい したのねここから後2台はきついなんとかエースを起き上がらせたいすぐバレちゃったわ。 俺は負けた急がなきゃ体力がないわ見られてたのエースが捕まっちゃった。 なないように逃げなきゃ。声でバレちゃうから先に治療したいけど間に合うコラプス発動しちゃったわ治療時間かかっちゃういやこのままゲート行くのは危ないからやっぱり治療しなきゃ こっちのゲートにかける間に合ったわ。